というテーマでお送りしていきたいと思います本日のゲストは旭化成アドバンス株式会社デジタルマーケティンググループの斉藤レオさんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今私が持っているのは今年5月に行われた峰岸みなみさんの卒業コンサートの会場でお客さんに配られていたスティックバルーンなんです AKB48 のライブにも朝日化瀬アドバンスさんはいろいろな形でご協力していただいているんですよねそうなんですスティックバルーンを作っている会社というわけではないのですがこの時は協賛という形で峯岸さんの卒業を応援させていただいておりました協賛させていただいた部署は繊維を扱っている事業を展開しておりこの峯岸さんのライブではなかったのですが48グループの方々のコンサートにおいて皆様が着られている衣装を 作るための記事を提供した実績もございますえ、そうだったんですね私たちの衣装に浅い加瀬アドバンスさんの記事が使われていることもあるんですよねそうなんです小栗、えー、さんは浅い加瀬アドバンスという名前を聞いて、うん、どんなことをしている会社だと思っていましたかえー、そうですねなんか私今日手縫いの上着を着てきたんですけど、はい、それもなんか関係あるんですか そうですね。おそらく気持ちよく感じていただけたら、当社の素材を使っていただいているかもしれないです。はい、あえ、気持ちよかったのでそうですかね、じゃあ。だと思います。お<笑>まあ、おそらく皆さん、朝日化成という名前は聞いたことがあるなと思うかもしれないですが、はいうん、実際にどんなことをしている会社かと言われるとよくわからない方も多いかなと思います。うん、私たち朝日化成アドバンスは朝日化成グループの営業最前線として。 世界の人々の命と暮らしに貢献すべく繊維、重視化学品、建材分野の各種事業を展開している会社なんですそうだったんですね先ほどに衣装の生地も作っているというお話もありましたが私たちの普段の生活において他にはどういった部分で朝日加瀬アドバンスさんの製品やサービスを目にすることができますかはい、まずは繊維分野ですが大手スポーツアパレル、カジュアルアパレルさんの服次や、はい 企業ユニフォーム向けにも採用いただいておりますし実際に更生まで受けさせていただいているお客様もありますまた敷物や断熱材などの産業次第にも幅広く活用いただいておりますそして樹脂化学品の分野では例えば大手飲料品メーカーさんの容器薬剤等のケミカル製品最近では AED 等を含めたヘルスケア関係の商品も幅広く展開しております また、建材分野では建築現場における資材の開発から実際の施工も行っております。小栗さんも見たことがあるかと思いますが、高速道路の斜面だったり、グランド下の雨水の排水処理資材、鉄道の線路の下の森戸などにも当社材料が使われています。 また家屋の断熱材にも使っていただいております私が想像していた以上にいろいろなところに朝日加アドバンスさんの製品やサービスが普段の生活の中で使われていたんですねこの YouTube チャンネルでは今後さらに朝日加アドバンスさんが行っている事業を深掘りしながら皆さんにわかりやすくお伝えしていきます本日はありがとうございました初回配信のゲストということでどうでしたか そうですね、カメラに向かって話す経験がなかったのでかなり緊張しましたが少しでも「朝日ひかアドバンス」のことを興味持っていただけたら嬉しいなと思っております本日は改めましてありがとうございました概要欄に「朝日ひかアドバンス」さんのウェブサイトや Twitter のリンクを貼っていますのでそちらも是非チェックしてみてくださいということで以上小栗ゆいでしたありがとうございましたまたねー 今、私が持っているのは、今年、あごめんなさい、<笑>もう一回いいですか<笑>えー、AKB のライブにも、朝日ヒカアドバンスさんの、え、えー、ちょっと待って、見えないなぁ。<笑><笑><笑>